じゃあねバイバ イ, バ イ, バイ明日ショーケーストだって行ってたじゃん、えー、コンビニ寄ってくれおいいねえ「ひとり」 あなた見ぬあなたへ胸を張って会えるように僕は僕に負けず